お疲れ様です。今日はぐっすり眠れて更年期症状もみるみる改善する気持ちいいストレッチ一緒にやっていきましょう。はい、それでは右膝、胸に抱えていきましょう。息を大きく吸って吐きながら右膝、右の胸に気持ちよくぐーっと持ってきて腰も丸めちゃいます。で吸って力抜いて吐いてぐーっと右膝胸に。気持ちいいペースで続けていきましょう。 ぐーっと近づけてで左のね伸ばしてる足ぐーっと伸ばすことによってつま先ここの左のね腸腰筋というところも伸びていきますねはいそうしたら左の膝いきましょう吸って吐きながら左膝ぐーっと胸にはい吸って緩んで 吐いいいいてて気持ちいい範囲でやっていきます腰丸めてで余裕があれば右の足つま先つーんとね先の方に伸ばしていきましょうふーっと吐いて吐いて気持ちいい範囲で左膝胸です そうしたらもう一回右膝抱え込んで左足伸ばして右足ゴローンと横にします。で両手を重ねてで右手上を通って後ろにで下を通って手の前に行きます。吸って上から吐いて後ろ。 気持ちいい範囲で繰り返していきますねこうやって肩、胸、肩甲骨、肩周りの筋肉気持ちよく伸ばしていきます決して無理しないはい、そうしたら右手後ろに持ってきて右の指先眺められれば眺めて腰、背中、お尻の力も全部抜いていきましょう 腰がね痛いようだったら膝こうやって浮かしていただいても全然構わないですからね無理しないでいきましょうで、右の手が居心地悪かったら後ろの手お尻の方に下げていただいても構いませんご自分の右の手気持ちいいところ探してそこで呼吸していきましょうはいそうしたらゆっくりと天井を向いて 反対していきますね。左足胸に抱えて、左足右手、両手合わせてで、吸って上から後ろ、吐いて下。吸って上から後ろ、吐いて下です。大きく肩甲骨を回すイメージで、背中、胸、 気持ちよく伸ばしていきます。ゆっくり大きな深呼吸とともに一緒にやっていきましょう。はい、そうしたら左手振り返るようにして、左の肩の力抜いていきます。ふーっと吐いていきましょう。 左の肩が重たくなっていきます。左手ちょっとお尻の方にね近く下ろしていただいてもいいです自分が一番気持ちいいポーズ探していきましょう体の力全部抜いてはいそうしたらゆっくりと仰向けになって左足右足抱え込んで吸って 吐いてお膝ぐーっと胸に肩の力抜いて腰丸めていきましょうこのまま大きな呼吸続けてもいいしお膝でね小さな円描いて腰マッサージしていただいてもいいですこうやってね腸を刺激することによって便秘も解消していくし 腰も背中もマッサージされて自律神経も整ってきます。ふーっと力抜いてお腹が膨らむように呼吸してふーっとお尻、もも裏しっかり伸ばして。 もうね、気持ちよく大きな呼吸、お腹に入れて、長く吐いていきましょう。腰の力も肩の力も全部抜いては。はい、それではゆっくりと横になって。はい、いかがだったでしょうか。 高年期症状の原因、ホットフラッシュや動機、息切れ、高年期太り、腰痛、肩こり。高年期症状っていろんなことに関わってくるんですが、原因とされているのが、自律神経のアンバランスなんですね。で私たちの日常生活ってスストレス 緊張する交感神経がやっぱり優位になっていて副交感神経リラックスしている神経が下がってきてしまうこのアンバランスから更年期症状が起こると言われているんですねなのでこの下がった副交感神経をアップさせて自律神経のバランスを整えることで更年期症状が どどんどん良くなってきます背骨っていうのは自律神経特に副交感神経がとても集まっているところなので背骨をほぐすことによって自律神経のバランスが整って更年期症状どんどん良くなっていきます特にこのストレッチをやるとぐっすり眠れて体の疲れもしっかりとれて明日元気にまた過ごしていくことができますこちらのチャンネルでは 高年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方でも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズ尿漏れ改善にもとても効果的な骨盤底筋トレーニングをご紹介していますぜひ一緒にやって更年期症状治していきましょう更年期症状は必ず良くなります一緒にね気持ちよく体をほぐしてこれから先の長い人生楽しく 女性らしい体で過ごしていきましょうそれではまた